みなさんこんにちはアサイカ製アドバンス株式会社繊維本部スポーツインフォーム事業部のアサイカ製アドバンスのソルトこと大木光太郎ですそして同じく繊維本部インナーレック事業部のアサイカ製アドバンスのペッパーこと徳永です二人合わせてソルトペッパーですこのチャンネルは繊維、樹脂化学品、建材分野を支える企業アサイカ製アドバンスの提供で 視聴者の皆様の暮らしに役立つアイテムや情報を紹介していく番組です第3回は我々朝日課税アドバンスの社員による MC でお送りいたします配信3回目にして AKB さんから我々社員が MC をバトンタッチされましたぶっちゃけ予算的な事情ですかいいえいいえいいえうちの会社はこれはちゃんと払ってますよそういうことではないんです、はい、今回はたまたまこういう構成だったんです また次回は AKB さんに MC をしていただきますのでご安心くださいそうなんですねそれを聞いて安心しましたまあじゃあ今回は我々2人で頑張りましょうか頑張りましょ う, 頑張りましょうはい前回の配信でもご紹介させていただきました地球環境に配慮した振興機能ファブリックをコンセプトに立ち上げた再活性アドバンスのサステナブルファブリックエコセンサーを引き続き今回もご紹介していきたいと思います エコセンサーはサステナブル要素を含んだ糸を 100% 使用しておりまして加工場もブルーサインやエコテックススタンダード100などといった国際規格を取得している加工場に限定されていますまた糸はリサイクル紙であれば GRS 認証の糸を使用するなどトレーサブル性も加工しています少し補足いたしますと先ほどのブルーサインやエコテックススタンダード100というのは 産業において地球環境に配慮している加工処方やサプライチェーンを構築している企業に与えられる認証です。また GRS はグローバルリサイクルスタンダードの略でして、リサイクル紙やリサイクル紙を使用した生地など、リサイクル原料をしっかり管理している企業に与えられる認証となります。二つ目は機能性性、性、サステナブルなな素材でありががら従来当社が得意ととする快適性耐久性繊細さといった 素材の機能性も兼ね備えたファブブリックブランドですこれまた少し補足いたしますと私たちアサイカ製アドバンスはスポーツ分野やインナー分野ファッション分野など幅広く素材提供を行っております特にスポーツ業界においては機能性が非常に重要になっておりましてこのエコセンサーはエコでありながら耐久性や撥水性などに代表される機能性を持ち合わせたファブリックブランドになります 3つ目は旭化成グループの知見を背景に先進的な素材開発技術確立供給を行っています。記事販売を行っている営業部の隣にも技術部隊があり記事開発や記事の調査のフォローをしてもらっています。今私たちが着ているのはエコセンサーを使用したウェアです。 これ本当に軽いですね本当ですか、はい、軽いのに暖かく感じます本当ですか、うん、これも本当にストレッチ性がよく効いてて着心地がとてもいいですねこんだけ肩を回しても全 然, 全然大丈夫ですよ本当だここでエコセンサーが誕生した経緯を少しお話ししたいと思いますなぜ私たちがこのブランドを立ち上げたのか徳永さんなぜでしょうはい、はい、これはですね 繊維産業による地球環境汚染がクローズアップされてきており、我々作り手側のサステナビリティへの真剣な姿勢というのが、より一層求められてきたということが背景にあります。そして記事としても、国内外ともにサステナブル素材の需要が高まる中、地球環境問題の低減に少しでも貢献できるよう、すべての人がサステナブルな暮らしを当たり前に送る世界の実現に貢献するというビジョンを掲げ、このブランドを立ち上げています。 このエコセンサーの誕生には現在直面している地球環境問題という社会テーマが大きく影響していたということですねはい。そしてこのエコセンサーはこれからどのような未来を目指していくのでしょうかはい。このブランドを通して先ほども申し上げた通りすべての人がサステナブルな暮らしを当たり前に送る世界の実現に貢献するということが最終目標ですただの生地開発ではなく繊維産業における繊維屑などを活用した生地開発や 繊維産業や社会全体が良くなる取り組みをしていきお客様に共感していただくことこれを目指しています生地単体の販売にとどまらずエコセンサーであれば安心であり世の中に貢献できていると思えるようなブランドにしたいそう思っています今回も最後までご視聴いただきありがとうございました概要欄に浅サイカイアドバンスのウェブサイトやツイッターのリンクを貼り付けておきますのでぜひそちらも見てみてください 次回はまた AKB さんの MC でお届けする予定です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバ